T さんちの犬チャンネルはい T さんちのデニオです今日はね YouTube で流行ってるオンラインマージャンジャン玉をやってみようと思いますデニオはね前からやってて今、ジャンゴーさんまあまあ強いんですけどうん 今日はどうかな、うん相手はスタビーさんセラ0301さんとやるみたいですあと1人はコンピューターかなうんまあなんか面白くないね手がセラさんペーを泣きました ペッペッペですねデニオねそういえばお腹空いてきたんだけどこの前夜美味しい中華食べたくなってさウーバーイーツで頼んでみようと思ってアプリ入れたんだよそしたらさ配達エリア外だって小さんちは田舎だよやっぱり。 ペー吐く泣いて安上がりかなトんは怖いうーんなんか手がねいまいちで面白くないねドラが1枚きましたーリーチああトイメ CPU がいきなりリーチかけてきた 泣いて一発外してりゃんまうんアンパイをとりあえず切っときましょうあやられたうまいねーうまいタンヤを飲みおめでとうございますリーチリーチリーチ者の捨て入れで待つっていうもうむちゃくちゃうまいこの人うまいなー うん、うますぎるさてなんか全然手が入らないね全然手が入らないとりあえず上がっていこうかなまあ何ドラドラぐらいで上がれたらいいね 前にねテレビでよく特集組まれてたクラブハウスなんかこの頃全然聞かないんだけどみんなやってるかなうん、なんか招待制で意識高い人たちがこぞってやってるんでしょデニムも招待してほしいな誰も呼んでくれないけど「ペーペーペー」ペーは泣かないか この人マークねこの人マークああドラドラ乗り切れましたうーんトン2曲トントン風だからよっぽどあれだね力入れてやらないとなんかマンツい安いねンツーあ来た来たあとはうそ絡まないかな、まあいいね からんで何ドラドラぐらいで上がれたらいいんだけど嘘そ離さないと怖いね狙われちゃ う, うもう離そう嘘そ離しますうん トイトイまで持ってくれるといいんだけど一応一応ルーピン赤ドラ持って関数ピンで受けたいね来た来たこれは勝ったねこれ勝ち絶対勝ち1枚あ、でもペン2枚切れかあとはあ、イーストラストハイだこんなもんでリーチしてちゃダメだな まあでもねこのスタンビーさんが想像いっぱい切ってるし出るんじゃないかな出してほしいねでもピンズ染めてるしうん最後のチャンスだ持ったら出るけどちょっとまずいリーチだなうん の定番っていう。ん。そう、これいません。危ない、危ない、危ない、危ない。ピンズくるな、ピンズ来たらやばいね、この人も。テンパイかけてる。危ない、危ない。あ、大丈夫、ロックピアン、大丈夫ね。テンパワン。うん。 そういえばうんこドリルってみんな知ってっかな子供大好きうんこちんこのドリルなんだけど実はね国のね金融庁が始めたんだようんこお金ドリルなんじゃそれって感じなんだけどでによ一応ねサイト見てみたのよ そしたらね友達のお父さんの車を傷つけまし た, 傷つけましたどうしたらよいでしょうっていうのが出て き, て出てきたのよその回答のね選択の回答なんだけど一つにね傷口にうんこを塗るっていうのがあるんだよでニにすっごいね悲しくなってねもう乾いた笑いしか出ないんです 国の機関がねそんなことやってんですよお金どれか悲しいねさて二巡目リーチでチートイイマンマチ結構出やすいリーチだと思うけどねてか間違い全く分かんないはずだただベタ折りされると困っちゃうんだけど さって。いいマン、いいマン、これは積もった。これは万。マンガン。九千六百。全君トップになりました。うん、今のは、まあ。手が良かっただけの話ですけど。 さてトーン3曲この手はまとまりづらそうなんでベタ折りしたいっすねうんなんかねやっぱりこの左右下茶上茶の2人が強いんだよねうんだからデニオは っ遊びながら打ってますうん何か国志やりたいけど国志もね最初にしたら切っちゃってるしねあこいつペヨンジュンだペヨンジュン 40mm ペ, ペヨンジュン一部のローカルルールだと。 倍になります上がったら倍打ったらマイナスで倍を払うというローカルというあっもちゃリーチうーん早いからあんまり読めないけどまあ現物がある限りは現物切っていくかまあんは通すね、まあ、現物切って遊びましょう はいいよ。<音楽> 次はサブローピン。欲しかったですね。はい、オーラスです。ああ、なんかやりたいね、トップだけど、攻めたいね、こんだけいい牌だと。うーん、でもね、第一だドラ。ドラちゃん。みんなやら、やんなっちゃうよ、こんなこと見せ、見せられちシャア泣いた、シャアバでシャア泣いた。タンヤオで。 だけど上がりたいいねリーチはしないようん勝ってるのにねリーチしてもしょうがないしほーらテンパったウッパーマン闇にしますウッパーマン闇だよはいウッパーマン闇でーすこの間ね友達から相談受けて 腹舐めてたら最近ハゲてきてやばいやばいって言うからそれはお前舐めすぎだろだからハゲるんだって言うんだよなんかね大した悩みじゃないんだけどみんなの悩みも聞きたいなもしよかったら聞かせてようん一応 簡単に飛ばしたけどあれおかしいなこれ上がったんじゃないのあれおかしいね飛ばしたんじゃないのかうんねみんな悩みあると思うから電話は役立たないけど聞いてあげることはできるからさうん、気軽に送ってきて うんまあ2位と約1万7000点差、まあ、マンガン直撃食らってもあ親からマンガンはダメだけどねトップはほぼ確定なんで守り気味で。 打ちますうんでも手作っちゃってるんだな手組みしちゃってるからっていうのもあるけど危ないねそろそろちょっと手ばらしてかないとダメだねああウピン食うかな食わないちょっとラグったけどね ドラッグこの人ドラッグ切るのいつも早いね、うん、まあうまいんだけどね早く切れるっていうのはそれだけ判断がしっかりしてるというかうーんああリー チ,、ね、ー リ, ーチリーチかかりましたまあ一発なしでトンを切ってまあゆっくり降りていきましょうトントントン ントントーンうーんなんか臭いねこれもろヒっぽいなんだけどねもろヒっぽいけどデニオは全くやる気がないので打ちませんよあれ ?CPU がリチかけてきて ちょっと話が変わったね。CPU なら打ってもいいけどな。大したって作ってないじゃん。うん、なんかいいピン筋目で大丈夫なんだけど、ちょっと怖いね。丸山、まあ、さんもこんなから今いいを取るでしょう。うーん、初。あと1回。 3万取ってるからここで折りますかはいはいで2を1位にしてくださいノーだはい流局はいはいゲーム終了 プレブルデニオトップでございます ま,、ね、まあこんなもんかな、ね、まあまあ調子良かったからねまあまあじゃも今後いろいろやってきたらいいと思うんだけど皆さん見てくれるかなうん気に入ってくれる人がいたらチャンネル登録よろしく高評価もね